えっえっとあってどこかで見たことがあるようなないようなあんた以前どっかで会ったことないかなねえなんでこんなに寒いのに白い息が出ないんだそしてあんた今チちらっと口の中に牙が見えたような見えないようなとぼけんなこの野郎 <笑>街中だろうが構わんジョジョお前の命をもらう才能が目覚めんうちになはあそうかい<笑>ストレイツを来るのを待ってたぜ。 この程度で貴様が死ぬとは思わねえがスピードワゴンじいさんの仇宣戦線布告だぜ